はいどうもようです今日は、えー、リフティング技の紹介をしていきますでね今日やる技はクリッパーっていう名前なんだけどあの 足, を足をクロスさせてこの内側の面で止めるっていう超初心者の技ですで結構チュートリアルでリクエストを頂 い, いてた技なので今回紹介して いきます今回スペシャルゲストをお呼びしました僕のチームでこのクリッパーっていう技超スペシャリストの匠がいるので今日はそいつに僕が直々に教わって教わってる姿をね皆さんにお届けしようと思いますそのスペシャルゲストがこいつやーで映像バーンおいきた <笑><笑>さあということでえっ、ー、と、今回僕呼んだのがチームメイトでで同い年でやってます、ね、余っていますよろしくお願いします<笑>じゃあ行きましょうか早速行きますかはいじゃあということで行きまーすベンドズレッツっリッパということで、えー、とじゃあ早速教わっていきましょうえっ、ー、と、じゃあ大事なポイント1個目何が ?1 つ目はまずクリッパーの姿勢なんだけど姿勢これがすごい肝になってくるので、はい、この形を、はいはいはい とりあえず作る練習をまずなるほどね、はい、じゃあ次ポイント二つ目二、はい、つ目、はい、これはボールを乗せる位置なんですけどこの土踏まずのはいはいはいは い, はい、はい、ここにボールが乗、ね、るようになる、はい、いや無理でしょう。やればできる<笑><ほ><笑>ボールをここに乗せるっていうはい、はい、練習を なるほど、土踏まずに乗せるのがポイントですですなるほど OK3 つ目3つ目は、はい、そのボールを吸収する時に、はい、足だけで吸収することこあはいはい、ボールを体全体で落として吸収してあげるなるほどねなるほどね OK ですじゃあこの3つを意識して練習方法入っていきましょう、はい、早速練習方法入っていきますまじゃあまず、はい ステップかから動か、はい、最初に説明した姿勢のとこなんですけど姿勢多分前回のクロスリールって技をやったと思うんですけど形はそれに似てますなるほどそうだねだこれ挟んで上げる技ねクロスリールこの姿勢が結構大事で、はいはいはい、これで足をちょっと上げてあげるとク、はいはい、リッパーの綺麗なフォームになるじゃあ次はステップ2ににはまずそのボールを当てる練習なんですけど絶対にこの。 分にまずにボールを当てるっていう意識を持って手に持ったボールをこの姿勢のところに当てるあ、まあ乗っちゃったんですないでしょ。乗っちゃった<笑>乗っていう当てるんですけどでももうないしはここに当てるだけ、はいはいはい、なるほどね、はいはい、絶対にこうかかととかつま先とかに当たらないようにここからここに当てるっていう練習をまずしてみてください こうそうそ う, そうはいはいはいはいなるほどねじゃあ次行きましょう次のステップ 3, 3これがラスト今度は実際にボールを吸収する練習をまずしてるたいるんですけど、はいはいはいはい、先ほど当 て, てたところにこうヒットする時に体をちょっと落としてあげます、うん、そうするとボールが反発しないで足にクッツクッツクッってくっつくなるほどじゃあちょっとやってみてけてこっからそうそうそうう 今ちょっと吸収できたしょ最後上げてるじゃんフって、うん、そこのコツとかって何かあるそうだね上げるコツとしては足で上げちゃうとボールが外に逃げちゃうんですよ先ほど屈伸したんですけど、うん、このまま体を上げたりするとボールがきれいに真上に上がってくるじゃあもう本当体で吸収して体で上げるって感じまそうそうそうあでも慣れてくると足だけでできるああなるほど最初は 体で吸収するイメージをおーしっかり掴んでいただけるとでき る, るので、じゃあこれも一回やってみようかな、はい。じゃあもう力点からいくよ俺。そうそう。ああ、なるほどね。ちょっと開いた方がいい。 うん、おっいい今めっちゃ綺麗したんじゃないわできためっちゃわかりやすいねできるとめっちゃ気持ちいいんでぜひとも楽しかった、はい okay、ですこんな感じで練習方法は以上ですはいということで今回の動画は以上となりますアマちゃんありがとうマ ジ, マジでよかったあのざしたマジでよかった俺がどうしてもできない技 で, でしかもコメント欄に毎回10個ぐらい来るので<笑>そうそうそうクリッパー教えてくださいとかとみんなやりたい技だけはいはいはい<笑>まあでもねマジで多分世界で3本の指ぐらいに入る本当クリッパーの匠なんて概要欄に インスタとかツイッター、アマの載せておくのでぜひそちらももし興味を持ったら見てあげてください、はい、それでは今回の動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録ポチッとお願いします LINE、うん、アットも募集してます登録お願いしますオッケーじゃあそれではありがとうございましたありがとうございましたお疲れ様でし た, した今回の動画は以上になりますまた次回の動画で会いましょ う, うしバイバ イ, バ イ, バ イ, バ イ, バイ